ソウルが存在します同じ神グレートスピリットから分かれた存在という意味では共通しているのかもしれませんしかし魂の進化論でいえば鉱物から植物そして動物人類の順に進化の過程をたどりますですからたまに「あなたは悪いことをしたので生まれ変わったらゴキブリになる」などとおっしゃる方がいらっしゃいますが そんんなことはありませんさて動物と人間の魂に違いはあるのか結論から先に申し上げますと大きな違いがあるといえるでしょうなぜなら動物は愛されるだけで他を愛することはできません自分以外のものを愛することができないのですこれは動物以前の鉱物や植物にも同じことが言えます石や植物が何かを心ひそかに愛している そんなことはありません彼らは愛するのではなく愛される方ですつまり鉱物植物動物は愛の進化の過程を生きている存在ですまだその神聖自体が人間よりも未熟なために他者を愛するというところにまで行っていないのですこのように説明すると動物も他者を愛するではないか 飼いい主を愛するではないかとおっしゃる方も多いと思いますしかしそれは飼い主の愛に反応しているだけ動物は神聖というものが発揮されていないので自分から他者を愛することはできないのですただ愛に反応することは可能ですどうしてかというと自己保存の本能があるからです その人が自分を愛してくれるからこそ自分は生きていけると思うのですですから動物に 100% の愛を向けると 100% 返ってきます一方人類になると今度は物質的価値観の計算が働くために 100% の愛を向けてもあだで返ってきてしまうことも少なくはありません以上のことかからも分かるように つまり魂のの質が違うのですねしかし魂の進化論からわかるように私たちの魂には動物やそれこそ植物や鉱物の記憶も残っていますその証拠として人間は石や草木の気持ちになることができますそして動物の気持ちにもなれますこれらを表現する詩人などには 魂の部分でこうした自我が残っているからなのですですから「利己主義」という考え方は動物から進化した人間特有の考え方なのでありそこから大我へと成長することが私たちの現世での務めなのですですが肉体的進化を説明するものに「ダーウィンの進化論」というものがあります。 それに対して魂の霊的進化論ではこのように鉱物植物動物人類へと進化していきますですから人類から動物や植物に逆行するというようなことはありませんよく悪いことをすると虫や動物になるという人がいますが魂の進化の過程においてそんなことは決してないのです 先ほど私たちはたくさんの経験をするほど英知が深まるとご説明しましたよね。では、その経験はどうなるのか実はその経験はグループソウルの家族や守護霊たちと分かち合うことになります。よく私には守護霊がいないという方がいらっしゃいますが、親のいない子がいないように守護霊は誰にでも存在します。 そして守護霊はあなたの人生を常に見守っている存在です。なぜなら守護霊があなたを見守っているのは守護霊自身があなたの一部だからです。現世にいる私たちはグループソウルの一員である守護霊に見守られながら英知に向かうための訓練をするためにこの世に生まれてきた存在です。ですから守護霊は 宝くじを当ててくれたり、素敵な恋人を連れてくる存在ではないのです。守護霊が大事にすること、それはあなたの魂を磨くこと、そしてあなたの英知を深めるために必要な訓練であるかどうかであって、あなたに閲楽を与えることではないのです。守護霊とは魂の親であり、 常に愛ある厳しい目であなたの魂の向上を願っているのですオーラを輝かせることも守護霊のサポートを受けやすくする方法の一つですオーラとは簡単に言えば人が放つ光のようなものですこのオーラは平面に描かれることが多いのですが実際は 全体を包む卵型のような立体的な形をしています先ほども申しましたがこのようなオーラは特別な人にだけあるのではありませんすべての人にオーラはありますただ人によってその色や輝き具合に違いがあるということですまた同じ人でもオーラの色や輝きは一定ではなく変化していきます 例えば何か大きな出来事があって人生が変わった時あるいは心身の状態が変わった時オーラも変わります「スピリチュアルバイブル」「あなたとあなたの愛する人の歩む道」のスピリットの法則を思い出してください人間というのは肉体がありそれに重なって勇退がありますそしてその中に霊体があるのです 実はオーラには2種類あるのですそれは幽体のオーラと霊体のオーラですそれではまず幽体のオーラから詳しくご説明していきましょう幽体のオーラは肉体の健康と感情面を表します幽体のオーラはこのように見え肉体全体に沿って光を放っています 基本的に健康な人であればオーラの色はオレンジやイエローグリーンという色合いが全体に出てきますそして健康で健全であればあるほど鮮やかな綺麗な色をしています逆に体調が良くなかったり体力が落ちていたりするとブルーなどの寒色系の色になってきますまた 体調の悪いところはこのようにグレーがかっていたりくすんだりしますまた亀裂が入っているような感じで見えることもありますどこかに炎症などを起こしているとこのように赤は赤でもどす黒い感じの赤色になります私がその人の体調を指摘するとき多くはこの幽体のオーラを見ています 一方頭の上のこの辺りには感情面を表します感情のオーラは怒ったりドキッとすると赤色に息消沈してくるとブルーがかってきてしぼんでいくようになりますいろんな意味での頭の上のオーラは感情によって変化します肉体でいうと顔色でその人の体調や感情を表しますそれと同様 幽体にとっては幽体の色でその人の健康面や感情面を表しているのですまたこれは次でも説明しますが霊体のオーラも頭の上から放射されているので頭の上というのは異なるオーラが重なっているところなのです 先ほどご説明したとおり霊体のオーラには12種類それぞれに個性がありそこには全て長所と短所がありますあなたが次に進むステップは霊体のオーラの輝きを増す努力をすることなぜなら霊体のオーラの輝きは大きく美しいほど幸せな毎日につながるからです 霊体のオーラの輝きを強める一番の秘訣は簡単に言えば魂のルールを理解しポジティブに考え経験と感動を重んじて生きていくことですこれは波長の法則と同じです霊体のオーラをきれいにし波長を高めるそれに必要なのは自分自身を常に内観し魂を成長させていくことです このことはこれまでお話ししてきた全ての法則にも通じることですがスピリチュアルな世界では内観が何よりも大切なのです自分には何が足りないのか自分は何を学ぶべきなのかそれを日々の生活の中できちんと考え実行していくことであなたのオーラはよりきれいになりそれによって波長も高められ 守護霊かららのサポートも受けられるるよううにななとということなのですまた人生経験を重ね事故を顧みて自分自身の至らない点を反省しながらも積極的に現世生活に挑むことによって霊体のオーラの光が増しさらに霊体のオーラの色が増えることもあります。 オーラを見ることは私のような特殊能力がないとできないかもしれませんしかしあなたのオーラの色を輝かせることはあなたにしかできませんどうかあなたのオーラを